グランプリレダーマイタグラの皆さんです。それではお願いいたします。調子の皆様、こんにちは。こんにちは<笑>先輩。 ス、は、ト、い、ップやっしゅう純恋歌弓切りモン ん どこ の皆さんでしたありがとうございました。